おはようございます。はい、イケボきました。<笑>今エコを聞いたか な, たかなまあでもエコを聞かせるのやめてください。うん、ちょっと。それは僕じゃない。編集する方がね、大変。僕じゃないん で, <笑>やんで、ね。やりたがりなんですよね。ま、やりたがりマッツンがね。マツンがやりたがり。はい。そんな感じで、うん。まあ今回はね、明確なテーマがあるので、ちょっとサクッと、はいえー、お便りの方を読んでいこうと思います、はい。前回サムコールラさんについてね、俺は、俺はサムコールラじゃないっていうテーマでお話ししたんで、はい、たまたま次のお便りがサムコールラさんにん、ね そ, うね、そうですね。ありましたね。いい 言, い言いましょう。言います。 サムコールラーさんとかもフリーランスの映像クリエイターなんですかというお便りですね。えー、いつもお便りありがとうございます。はい。これはですね、まあ、僕が回答した方が早いかな。はい。えー、サムコールラーさんは、まあ、一応フリーランス映像クリエイターという見せ方をしてるんですけれども、うん、一応なんかマネージメントやってる、まあ、マネージャーですね、いわゆる。えー、っていう、ま、アカウントがあって、 たりとかねその、えー、僕見つけたんですけど、はいはいはい、とか、なんかチームでやっぱり活動しているから、うんうん、だし収益も間違いなく高いじゃないですか。高いですね。100万登録者数だからまあ YouTube だけでもまあ100ぐらいは言ってるのかな、もしかすると、うんうんうんうん。だったりとか、あとは案件とかでも多分数百万も絶対言ってるん で, で、ね、その税金を納めるってことを考えると間違いなく、うん、まあ、 会社を作ってるのかなと。ただ、公にしてないだけみたいな形なので、でね、ただ、動き方は間違いなくフリーランス演奏クリエイターですね。ですね。はい。なので、このお便りの回答に関してはそういった結論になっております。今回は話す内容があるんで。<笑>そうですね。サクッと行きましょう。<笑>で、まあ、お便りとかね、あとはスポンサー募集とかもやっていますので<笑>、はい、もし興味がある方は概要欄にリンクからチェックしていただけたらというふうに思っております。冒頭でお名前を読み上げるやつですね。はい、そうです。はい、あのー、この放送はトランスインクの提供でお送りいたします。 みたいな。ということ言っちゃったんで、トランスインクの誰ら管理してるのはオグか な,、はい、かかなえー、しっかりとスポンサーの募集よろしくお願いいたします。という感じですね。はい。今回はえ、い、今回は、えー、今回 は, はい。アンディさんなんでしょう<笑>今回なんでみんなタイトルで分かってんだよな、これ。はい。イエスかハイか喜んで。<笑> いや、これはね、ちょっと僕たちはね、ね、はい、先日、まあ、マッツン、今回今ね、ッポッドキャスト、まあ、あえてここではマッツンいない方が、うん、なんか、深掘りできるんじゃないかっていうことで、はい、そうですね。まあ、アンディさんとポッドキャスト撮ってるんですけれども、はい、実は昨日ですね。昨日ですね。僕たち昨日です、ねはい、昨日です、ね、はい。マッツンの実家に、遊びに行きまして。うん、行きまして。 本当はちょっと夜だけだったんですけど、うん、なんかご飯食べていきとか、なんかね、いろいろ。泊まっていきみたいな。泊まっていみたいな感じで、<笑>すごいなんか。まあその応援してくれる方からのギブっていうカテゴライズとして。そうそうそう。ね、で、バーベキューやって。バーベキューやって。で、な本当になんか、どう、どうでしたマッツンの、あの、実家に行ってみて。うん、マッツの実家ね、ちな、まあの、マッツンの実家、まず、 栃木県の那 須, を言っちゃった那須塩原にあるんですよ。うん、そこはいいですよ、いい っ,、ね、っゃって、はい。那須塩原にあって、すごい、本当周り田んぼだけみたいな。ですね。すごい広い田舎みたいなとこにあったんですけど、うんはいはいはい、田舎だからか、もうめちゃめちゃ家がでかくて。めちゃめちゃかっこよかったですね、あの。そう。壮大な。お寺かみたいな。な ん, なんでなんだろうな。もう映画に出てきそうな。なんかお城の屋根みたいなのそ う, そ う, そ う, そ う, そう。持ってて。 すごいところで、ね、でなんか、バカでかい倉庫が1個あって、なんか小屋が2個ぐらいあって、車があって、車が6台ぐらいあって、裏のってい色々な山があって、農場だってみたいなちっちゃい頃は裏山でスノボしてたみたいな。そう。やっぱり僕も最初あれ見た時はもうインパクトすごかったですね。<笑>遊び放題ですよね、本当に。 猫2匹 い, いて。猫も2匹いてで。すごいっすよね。なんか、うん、あのー、まあ、その、いわゆる実家に住んでる人たちが、うん、まあ、あの、おじいちゃんおばあちゃんもいて、うん、で、家族みんないて、はい、今やっぱコロナから帰ってきてるっていう。 あの、弟さんもいました ね, ね。はいはい。とかで、で松マッツもいて。で、あとは、まあ、親戚ねさんもね、ちょっと遊び来てたりとか、そうですね、お手伝い来てたりとか、まあまととか あ, とあとは猫ちゃん2匹。猫ちゃん本当にサマーウォーズみたいな。<笑>サマーウォーズ。トランスサロンの記事に今日書いたんですけど<笑>はいはい、はい、サマーウォーズみたいな家族構成で。うん、すごかったですね。なんか、僕、あんまりその家族とかって親戚とか多くないんですけど、なんかやっぱ憧れ生まれましたね。なんかこう、何世代も、 何家族も集まってっていうのは、うん、なかなかねアンディさんそういう感じですかうちはねいとこが一組、うんうん、母親の妹さんおばさんかな、うんうん、の, 家の家族とあとは父方の祖父母とのどっちかとうちの家族みたいな感じだったんで、ね、多くて七八、えー なるほどなるほど。すごいっすね。たまにね、年にくらい。でもなんか、あそこまでね、一つの家でなんかみんなが住んでるっていうのは、またなんかね、うんうんうんうん、ねいい形だなぁと思って。いや、まあ、本当にすごかった。本当にみんないい形、ね、方たちでね。バーベキューしようってなっ て,、うん、って。あの、いろいろ、ギブも買ってくれたんですよね。いやもう。もうウィンダーインゼリー箱買い、モンスター箱貝<笑>米、米ないか。水箱買い。<笑> もうすげー、手厚いサポートしていただいて、いいッンいい多分このポッドキャストいつもねモンスター飲むから十、はい、本当に一ダースぐらいね、手がいモンスターを。このポッドキャストあのマッツンの。 家族みんな多分聞いてると思うんで、改めてこの場で<笑>、あの、お礼申し上げますあま。ありがとうございました。素敵な一日でした。はい。このポッドキャスタは松本家の提抗共同でお送りしましょうか。確かに、はい。松本家の提供でお送りいたします<笑>お送りしましょ。そうでということで。はい。でですね、まあ今回のテーマにある通り、うん、そのバーベキューで、僕たちがっつり飲んだんですよね。はい、飲みましたね。やっぱ僕は、そのあの、家族のその、バーベキューで、うん、 絶対これ、俺が、別に頑張ってないですけど、絶対そこはなんかしっかりしたいなと思ったのが、うん、マッツンの巣を引き立たせる。<笑>引き出させる。<笑>引き立、引き出させる。引き出して引き立たせる。そう。はい。いや、引き立たせるは考えてなかった。違うんだ。引き出す。引き出すんだ。そう、うん。なんか別にいい格好を見せたとしてもギャップが生まれるだけで、それは家族にとっても幸せじゃなくて、そうですね。彼の本当の素顔を絶対引き出す方がいいなと思って。なんかこう、めちゃめちゃ仲がいいって、 わけではないっ て, ってま、ね。まあなんかね、その、普通に、まあ、な そ, うそれなりにあんま会話してないかな、みたいな感じで言ってたのは聞いたんですよね。反抗期があって、みたいな。まあ言ってましたね、バンドマンだった、ね。<笑>そうそうそう。そう。そこがあって、うん、やっぱりその、ね、トランスインクにこう関わってくれてやっぱクリエイターだから、うん、やっぱりその、何よりも応援してくれるのってやっぱ家族じゃないですか。うん、家族やっぱ大切しなきゃいけないし、どういうことやってるのかっていうのも伝えなきゃいけないっていうのは 分,、はい、分かってたんで。はい 彼の素を出させてやろうとまあ、酒飲みましたね。まあ、飲みましたね。<笑>がっつり。そう、いただいたお酒しかり。そう。ギブでいただいたお酒しかり。そう。うめちゃくちゃ飲んで。ハイボールもビールも日本酒もみたいな。がっつり飲みましたね。<笑>ワインがある。だって今日とか、ちょっと軽く二日用でしたもんね。いや、本当に。そう。まあ、そのぐらいなんてなるんだろうな。まあ、お父さんも飲んでましたね。そう、だから一緒にいたのが僕たち三人と、あとはマッツンのお父様と、お母様とお、うん、お姉様が一人。 はい。ですね。が、まあ、ずっと、で、ちょっと、まあ、弟さんもちょっと遊びたりしたんですけれども。で、お姉さんとお母さんは飲まなかったんで、そ、え、う、ー。僕ら3人とお父さんでずっと飲んでたんです、ね、飲みました、はい。お父さんも結構、お父さん飲みましたね。飲んで、<笑>で、なんで、ね、まっつンとまあ、結構いい感じにね、その、うん、まあ、酒飲んでてふざけた話いっぱいしたんですけど、うん、ちょくちょくなんかいい話がやっぱ入ってくるんですよ。入ってきましたね。や、あらら、お前は好きなことやるみたいなお母さんは好きなことやってほしいんだよ、とか。 言いながらね。かの好きなことをさせてあげよう。<笑>素敵だなぁと思いながら。数。数。数ね。 めちゃくちゃ素敵だなと思いながら。うんはい、で、その時に、まあ、お父さんが言ったのが、うんうんうん、お前、イエスか、ハイか、喜んでなんだよって言って。いや、返事はね、断る。や、しなきゃいけない返事は、イエスか、ハイか、喜んでだと。ね、断る道ねえな、<笑><笑>いや、でもやっぱり、その、ね、トップのなんか言うことみたいなのに、うん、しっかりその、まあ、イエスか、ハイか、喜んでっていう、その姿勢が大事なんだよっていう。うん やっぱ親の教訓ですよね。ですね。やっぱり本当に間違いなく自分たちよも二十、二倍か。二倍以上。二倍生きてるってことなんで、それはやっぱりね、うん、その社会の厳しさも知ってるだろうし、うん、まあいろんなことを経験してきてるんで、うん、そのまあお父さんが言う、イエスか、はいか喜んで、うん。まずはやってみろと。 っていうことですよね自分が嫌なことあったとしてもつべこべ言わず一、まあうん、回経験してみるのは、うん、もしかすると、まあ、今のマッツンとか、まあ、僕たちには必要な考え方なのかもしれないです、ねうんうん、そうです。ね。ほんと、まあ、本当に 100% それっていうわけではないですけど、うんまあ、必要な考え方ではありますよねやっぱり、うん、確かにイエスかハイか喜んで<笑>衝撃だったよね。衝撃でしたね。<笑>いや面白い <笑>俺なんかもうトランスインクのね、みんな聞いてるかもしれないですけど、うん、まあ僕たちって結構なんかわがままというか、うん、なんか新進気鋭って言ったらちょっと自分たちで調子乗りすぎですけど、うん、そういうなんか社風ではあるんで、うんうんうん、なんかあまりその世の中のなんかその正しい決め事を守ってきたかって言われたら、うんうん 難しいんですよね例えばまあ上下関係とかもそんなに作ってないつもりなんですよね、うんうんうんうん、ギャグで言うけど、うんうんうん、やっぱりフラットでしっかりやっぱ能力とか努力している人たちがしっかりその会社にいるような仕組みにしたいと思ってるんで、うん、だからなんか、そういうクライアントさんのお仕事だったりとか、うんうん、まあ上の方たちが何かお願いしたことに対しても、自分たちがやりたくないなと思ったら、ちょっとノーって言った感じがしたんですよ、ね。よ、う、よ、んうん、そそれれはねそれは大事なことですよそうそう なんだけど、うん、意外とね、どっちも大事なんですよ、うん。どっちもね。その、正解はないと思っていて、はい、なんか、はいって言ってしまって、やったことによって、うん、得た経験ってのも大いにしてあるんですよね。まあ、北海道、僕が以前行った時のクライアントさんの仕事とか、<笑>ドローンつり合った時ね、<笑>れマジやつまんねえな、マジ帰りたいなと思っていたけれども、うん、その嫌だなと思う経験を乗り越えた時って、割となんか学びがあったりするから。は い, はい、はい、なんか、本当にまあ、若いうちって、 で、なんか調子乗ってノーとか言わずに、うんうん、まあ、イエスかハイか喜んで方式で、うんうん、なんか物事進めていったと、いった方が、最終的に積み上がってるもの多いのかなってそうです、ね、経験から得るものが多いかもしれないですね。ですね今こうやってなんか、改めて頭を整理すると、うん、まあ、浮かんできました。うんうんうんうん、なので、はい、まあ、イエスかハイか喜んで精神、ちょっと僕たちの社内でも、うん、うん な、まあ、あのや、やっていきますかこれ。やっていこうと思っています。<笑>じゃあ、このフレーズが出たのは、あの、ゆうすけくん君がまっ、あ、つにお酒を飲まそうとした時なんですけどね。ああ、はいはいはい。<笑>そっか、そんな真面目な話じゃないか。<笑>これは。酒飲むって言われたら。飲めって言われたら。大川さんが出してくれる。確かに。返事はイエスかハイか喜んでるだろう、みたいな。確 か, <笑><笑>確かに。そんなノリだったら、全然真面目な話じゃなかったよ、その流れは。そこから、ちゃんとしましたよ、その話確かに確かに確かに。うん、いやでもね本当に面白かったななんか。面白かったないいっすよね、数、やっぱり。ま、そう。 チームメンバーの家族っていう、うん、なんかいわゆる会社の同僚の家族って言われるとすごいなんかとっつきづらい感じもしますけど、うんうんうん、確かにでもねすごい新鮮で面白くていい経験でしたね面白かったっすねだし、うん、なんかねやっぱ応援してくださっ、ね、いや本当に本当にだって、うん、お母さんはなんかユースケ君の YouTube どころか ポッドキャストも全部毎朝7時に聞いてくれて。あのトランスインクの YouTube もたまになんか見てるみたいな感じで。そうそうそう。もう全部見てるって。もう大ファンじゃないですか、みたいな。本当にもうお母さん。お母さんありがとうございます。<笑>本当に。そんな感じだったんで。<笑>多分聞いてくれてるこれは。ね、ちゃんとなんか Vlog とかも撮っていますので<笑>、はい。まあね、あの、この僕たちのこういうチームメンバーの実家にお邪魔するっていうのも物語の一つなんで。うん、そうですね。そういうなんか、まあ動画の、もう総合的な動画の魅力を、えー、今後ともね、伝えていきたいと思っていますので。うんうんうんうん あの、ぜひ皆さん、動画制作頑張ってください。一緒に作っていきましょう。はい。で、まあ僕たちね、トランスサロンでは、うん、ええー、まあ日々<咳>、なんてだろう、まあ8月から大幅アップデートするんですけれども、うんはい、あの、毎日数千字の記事だったりとか、はい、あとは動画好きがね、つながり、学べるような環境を整えていますので、はい、もしよければ遊びに来ていただけたらというふうに思っております。あの、ディレクター数の トランスメディアもね。そうですね。進化を遂げてるので進化を遂げて、まあいろいろカラーグレーディングとか、あとは撮影編集方法に関しても結構細かくね、はい、発信してますので、だいぶ動 画, 動画をこれから始めていきたい人にとっては、ねうんうんうんうん、学ぶ環境がすごく整っ て, るっているふうに思うので。でね、ご意見をお待ちしてます。はい。見てあげてください。ぜひよろしくお願いいたします。ます最後何かありますか大丈夫ですか最後大丈夫ですかはい。では、またね、あのー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい。いそれでは、また明日。ま ずれた。またね。でしたね。<笑>はい、さよなら。